ぜひ皆さん東村山のたくさんの要素が入っているので楽しんでくださいそれではドリコ気をつ付会場の皆様にレイよろしくお願いしますはそれではドリコ構まい はいはい、さあのストを、明日香がよさそうに大人気張り切ってまいりましょうな、はい、でよいよ い, よい。あ、は、っ、い、よいしょあっ 朝からここまで。<音楽> 「どんどんどんどん取りましょう」「けたぞけたぞかはじいけたぞ」 はい「はいはいはいはい」はい 「ありがとう」う「さがしい あ, あ, はい、あっそうねあっよいしょ 付け会場の皆様にぜひ